今日の学校が終わったら何するの友達とゲームしに行くことにしたんだよ。君はどう来週テストだから勉強せずにはいられないよ。じゃあ私も勉強しようかな。教職に行こう。ならみんなで行こう。 今日の学校が終ったら、何するの友達とゲームしに行くことにしたんだよ。君はどう来週テストだから、勉強せずにはいられないよ。じゃあ、私の勉強しようかな。校長はんに行こう。なら、みんなで行こう。あー、今日会社の面接に落ちた。どこの会社なの海賊会社だよ。えその会社、なかなか入れないよね こんなときには酒を飲まずにはいられない。そうだね。飲みに行こう。わーい。ああ、今日会社の面接に落ちた。どこの会社なの？海賊会社だよ。え？その会社はなかなか入れないよね。こんなときには酒を飲まずにはいられない。 そうだね、飲みに行こうわいお前ら、レッドカフェ行こうぜ。オッケー。行こう。どのゲームするなんでもいいか。じゃあ、オーバーワッチーしようぜ。いいね、僕、スキン買ったよ。どのキャラクターパラだよ。繁盛が良くないそうだね、今度の繁盛のスキンは買わずにはいられないよ。お前ら、いい加減にしろ お前らデートカフェ行こうぜオッケー行こうどのゲームするなんでもいいかじゃあオーバーワッチしようぜいいね僕スキン買ったよどのキャラクターパラだよ繁盛がよくないそうだね今度の繁盛のスキンは買わずにはいられないよお前らいい加減にしろ